A Big chance! This Corvette Shibori <笑>ペンペン今ペプシコのを飲むと抽選で「ペプシマンワー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 オフィシャルウェアそしてリサイクルウォッチ今世紀最後のチャンスです ペ<タッ><タッ><タッ> Pepsi Pepsi Pepsi プシーい、ウがついてるよ、Pepsi、を飲んで覗いてみよう当たりが出たら Pepsi Man Big Bottle Cap Presents. Get Pepsi Man Big Bottle Cap! I have a Pepsi? Sorry, sold out of Pepsi. Oh no! Pepsi Man! Skid out of Pepsi Man! お待たたせしましまちょっと危ない15種類この夏ペプシからビッグチャンス 60年代スタイルのペプシディスペンーを抽選でプレゼントどんどん応募してください。Skeleton, Creature, Coffin, The GAPT! Wolfman ペプシー全部で24 違いますペプシコーナにレモンが入った If you'd like to learn more about Pepsi Man and how I got these rare, high quality videos, check out my documentary, The Secret History of Pepsi Man.